さあ始まま、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、というわけで、今回の動画なんですけれども、お知らせがありまーす。はもったね。うん。お知らせがあります。お知らせがあります。<笑><笑>ます<笑>ます<笑>何それ<笑>、はい。というわけでですね、はい、お知らせは何かというと、はい。はい、えっと、動画の更新頻度についてです、ね。はい。動画の配信の 曜日を固定したいと思います。はい、固定したいと思います。うん、うん。あの、うん、決めたいと思います。はい。はい。えー、月曜日の18時と、はいえー、金曜日の18時に動画を配信していきたいと思います。はい。はい、まあ何でかというとですね。うん、まあもとその。 僕らの動画をずっと見てくれてる方とかは、うん、月曜日17時と、うん、金曜日17時でずっとやってたんですけどもあ、昔ねそうそうそう、うん、でもちょこっとちょっとお互いの時間が取れなかったりとか、うんうん まあもろもろあったりして、うん、あのそのそ1回その不定期に戻したんですけどもそ う, そう今回は改めてなんか僕らの時間がようやく取れるようになったりとか、うん、そういうのも含めてえっとその決まった曜日で、うん、決まった時間で配信できればなと思って今回するようにしました、うんはい、まあ曜日も固定されるとねあの見てくれてる方たちもあ今日は少量の日ね少量の とこのの日だってかかりやすいかなと思うので、はい、楽しみにしてもらえればと思います。まあ、週の頭に1回見てもらって週の終わりに1回見てもらってっていう感じでね、うん、楽しんでもらえたらなと思うので、はい、ぜひよろししくお願いしま す, いします、まあ、これからもですね、うん、あのー、面白い動画だったり楽しい動画だったりあのイチャイチャしてる動画だったり<笑>いろいろね配信していけたらなと思いますので、えー、ぜひ見てみてくださいはい。はい あとですね、うんまあ、まだ未定なんですけれども、うんえー、4月、5月、うん、そこら辺に、うんなんかまあ、イベントじゃないですけどオフ会的なものも、うんえー、できたらいいなと思っていますのではい、はいあのー、もし、えー、行きたいなって思っていただければコメント欄とかに入れていただければ<笑>はいい計画しますので、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。